2021年10月23日に、ヤマテヒューマンライブラリーが開催されます。ヒューマンライブラリーは、相互理解を深めることを目的に、人を本に見立てて、読者に貸し出すという形で行われる対話イベントです。ヤマテヒューマンライブラリーに、大田祐介さんが出演します。予告編動画が公開されています。 この動画の概要欄からご確認ください。